ここをよく覚えておけ。うん、中村、どこ見てるんだ。おーい、ユリう。じゃあ、中村、そのまま次のページの頭から読んでみろ。うん、どうした。すごく幸せですね。ああ、何を言っとるんだ。すごく幸せな風景。 私にはまぶしすぎるみんなこんな時間に生きてるんだいいですね羨ましいですここから消えたらやり直せますかねこんな当たり前の幸せを私は受け入れられますかね中村ゆり記憶も失って性格も変わってならできますよね でもだったら生まれ変わるって何それはもう私の人生じゃない別の誰かの人生よ人生は私にとってたった一度のものそれはここにたった一つしかないこれが私の人生誰にも託せない奪いもできない人生押し付けることも忘れることも消すことも踏みにじることも 笑い飛ばすこともピカせることも何もできないありのままの残酷で無比なたった一度の人生を受け入れるしかないんですよ先生分かりますかだから私は戦うんです戦い続けるんですだってそんな人生一生受け入れ